よーいドン入場してくださ い, <笑><笑>さんすいませんお疲れのところ申し訳ないですがこれからまだまだ疲れてきます舞台の方にも上がっていただいてかまいませんどんどんよろしくお願いいたします 会場の皆さんもどうぞ参加してください曲が分からなくても手拍子だけでも結構ですあ小さいお子さんも前の方にバス停どうぞ入ってくださいはいどうぞどうぞどうぞはい暖気も持っている方もどうぞお願いいたしますはいおい 今日ちょっと涼しいから会場の皆さんどうぞ、えー、こちらの中の方にぜひ参加してくださ い, い夏休みの人手をあげて夏休み中だよって人手をあげて、はい、よろしいですかじゃあ小一郎くん挨拶の方からよろしくお願いいたします 踊り子気をつけ